のでこの試合終わったらこっち来てくださいお願いしますはいこっちこっち来てくださいルール説明します今日はね東西線の予定だったんですけども東西線ではなくトーナメントで行います これでバイパーさん、こっちに来 て, <笑>聞て聞いて、聞いて、聞いてる、大丈夫、ペコさんはやってるやってるはいでは、誰ペルオオッケー。OK はい。それではトーナメントなんですけども、えー、例えば、草くんとあぜくんが戦うことになりました。つったら、日本選手です。1試合目、草くん、チュンリー、あぜくん、ガイル。2試合目、逆。これで、フェアにならないかなと。で、日本選手で、逆戦で、 勝敗が入れ替わったら決定戦はその2キャラのうちどっちか好きな方を使って OK、はい、いいですかなので同キャラで当たった場合はちょっとつまんないかもしれないですけども日本選手ということでよろしくお願いします、まあ、龍は3人4人いるあーダルシムだ間違えた 龍が二人、三人いるから、龍はちょっと怒りやすいかもしれないですけども、他のキャラは大丈夫ですね。はい。というわけで、組み合わせ。はい、できました。いやー、一回戦い き, いいきなり龍同キャラですね。破天荒対エロモンからいきますので、よろしくお願いします。 ここのブロックはもう竜同キャラしかないんですねこれつまんないな<笑>いや楽しくねえだろあれは<笑>竜同キャラはつまんないですはい、えー、これ上が 1P 下が 2P でいこうと思いますのではてこさん 1P ですねエロモンさん 2P ーがいってください さあそれでは始めていきましょうスパ 2X、えー、土日大会ですね n v c 2ナンバーとの今日は東大戦ではなくトーナメントで行いますでい2試合選手で行いますさあエロンが圧倒してるぞこれ色同じなんですかねもともとおっと あ, あ失礼しました破天荒が 圧倒ですね失礼しました2試合選手で1試合目がメインキャラ同士2試合目が逆戦3試合目はどっちか好きな方を使って OK というルールです、まあ、3試合目になるかどうかというのがちょっと運がらみになりますけども勝てば OK ですね1回勝てば3試合目が行われますさあ破天荒真空から勝利 エロモンがり返すこれは先飛び失敗さあというわけでこれは入れ替える必要がないのでこのままやりましょうさあ破天荒竜対エロモン流ですね トトーナメン日本ハムは忘れたさあ破天荒がちょっと熟練度の差を見せつけてる感じさあエロモもいいめくりだったがガードされる真空をお互い持った状態これは完全に競跡ですああ うまく合わせてアテンコウがリーチへじゃあ次の試合草対2回転ですねうわーやりたくねさあ飛びからコンボ入れて投げたけどもうーんちょっと追いつけず エロモン下がりつつ戦うが上が出ない下がりチーム暴れるさあ破天荒真空も持って準備完了さあどうする大ー破天荒2連勝で勝ち抜けさン 1P2 回転 2P です すごい静かな空間が、はい、ただもう進んでますね、コテ君、くんなんかちょっとコメントをお願いしますいやなんで勝手にしゃべらさ喋ないと実況はしないと盛り上がんないから、これでもあれですよね、ニカさんはホンダで草君、スタッフにチュンリーだけど、はい、これ、まあ、入れ替わっても草君有利ですよね、ホンダ使えるし。 ああまあそうで福田、ねはいはい、さんはホンダも結構よく使いますから、はいはい、これかなりこれなんか席チェンジした方が早いんじゃん<笑>あんないのかもしれないこれ席も入れ替えてわざわざホンダを選んでかなり絶望的な状況になってるあまあ、だから色がね<笑>あ色が、はい、黄色を使いたいというとこさああでもあれかさすがにやっぱキャラが目の、はい やっぱり使ってるって言っても、やっぱりどっちもやっぱりあれですかね。まあ、でも。やっぱまあ、二回百里結構レアですね。ああ、うん、何気にあんまり。サブキャラ手術見ない。はいはいはい、うん。相変わらず。弱、弱百列が頭突きに負けて。みかさんが<笑>。<笑>これ、実は何気にチュンリー側がちゃんと捌き方知らないと、結構きついっていう。はい。 あの君が最初本が全然勝てなかったっていう時代があったんでそれがなるほど、うん、はいはいで刺さって自分でクソキャラって言ってる三輪さんですね<笑>まあ間違いないですね<笑><笑>さあ3ラウンド目でこれでまあ三輪さんが勝てば、えー、と決定戦とはい、はい、いやーああうんクソ お本は虫の息になってきたさあテンションを返してきっちり返していきましたね。とりあえずせっきりあえずスー逃げてやばいやば い, やばいどっちも危なかった今<笑>、まあそうですねこうやって前取ってくださいはいバカーっていってますはい100回取って<笑>とか言ってるとはリバい馬かはい、はい、決定戦ですね決定戦です あ、これチュンチュンかこれ。え、何これ最後は選べるの？<笑>なんか最後は選べないでしょ？あ、そんなことはないと。<笑>さあ決定戦一ラン止め。<笑>まあ奇襲も本田戦は本当うまいと思うんで。はいはいはいうん、ああでもまあ開幕ちょっと押されてますね。こう乗っけて。 この歩く功がすごい大事みたいで、はいはいはい、歩くことですごい画面を押せてると、おおよく拾った、おお一気に行きましたね。あ鬼でも無双でもない。撃ちができないけど、蹴ったオーライだった、うん。ああいう状況、ああいう状況ですね。ああニカさんと、はいあとがない。三花さんこのこの前がこの前がこのついしねこの前が。この前 動画のシャドウ。はい、こう。まだいけるこの。この前、まだいける。あ、あ、テンションが。潰された。お、一応。はい、もう。若干反撃はないもう一回逃げて。重そう。さあ、でも、全然まだ。飛んだリード。ああ、うわ。うわ、どうなんので。あンンあ、これ、ジャンプコンパン。 えー、月が下がってこれはある よ, あるよと確かにありますね熱いですねこれ人情の決勝戦ですかね暑さが決勝戦レベルが<笑>これ多分このルールだと、はい、あのーあのー、バイパーさんが一番強いんだと思うんだよね あ, あ<笑>本当に好きだ確かにそうですホ、ね、ーク伝える人がほとんどいないんで<笑>はいはい、はい うーこの体力でこの位置だとちょっと使える体力がない<笑>いやもうこれセーフティーなとこですねクルージングモード入っちゃうかなはいちょっと近づくのにやっぱ体力が必要ですよねあードスコイじゃあーさあニカさん初戦敗退、ね、これ毎回リセットしないといけないちょっと面倒くさいですけども はいというわけで草くんが勝利次ガイスト 1P バイパー 2P でガイスト 1P ガイスト 1P 向こうワンピースっ ち, そっちルール聞いてました大丈夫ですはい 1P がガイストブランカ 2P がバイパーホーク かなりひどい組み合わせになりましたが2試合目は入れ替えになりますのでさあこれはぶっちぎりでブランカが優勢と言われてる組み合わせとにかくバックステップがだるすぎる ローリングも強い、コークの飛びも落としやすいといろいろ揃っている、おーっと、うおーっと<音声>、さあ、バイパーがまずはピッカーンと光り、1本目選手次、手 1P、あぜ 2P でございます、こんばんは、どうも、お外人。 ヤホーさあもう回せないがさあブランカもダメージ取るのはちょっと面倒くさい組み合わせではありますね三角を相打ち取っていくさあコンドルダイブから持っていくかさあ トマホークにバーチカル、今のは偉かったさあダブル台風がチャージ完了、どうするのあー、回せない回せないだ、くるっと回ってさあダブルだったら死んでたところ、2回目はおそらく強台風でもドットか死ぬかっていう感じになってましたがなんと回せず。 ローリングアタックというはな他のキャラに対してはそんな強くないんですけども有料級にはめっちゃ強いさあトマオク読み合ってダブルタイムドン知らない N コパうーうわーでかいさあこれはコンドルガードでも死ぬ可能性があるコンドラにドット削ることがあるどうするローリングは打って OK だがああ ダイヤつ刺さってガイストが一本選手さあ逆です EXIT に合わせてコパンを押してくださいガイストホークバーサスバイパーブランカですねさあいつもの恨みこれはね 熟練度が足りないフォークはまあ勝てないでしょうねおっと上から乗っかって回せないとりあえずローリングマジできついことをこれで面白いことになりますねローリングを止めるためにはしゃがみジャッパンを打たなきゃいけないけどしゃがみジャッパンはスライディングでくぐられたりいろんなことになるさあローリング<笑>走っ 飛行を背負わせてのローリングは思いっきり歩けば台風確定したりしますが状況がそうならないさあ高い高いお結構減ったぞダイソーォークはダイソさんのサブキャラ見たことないんで使えるか分かんないですけどスライディングは 相手方向斜め下で今日パンチですローリング切ってあっとサービスの変な技が漏れる<笑>さあブランカが勝ってしまい最後の試合はお、まあ、大体メインキャラ同士になるんじゃないかなと思うんですけどもそうとも限らない さあやはりメインキャラ同士になったガイストブランカバーサスバイパーホークさあ、坂上凌パン、おーっと、しかし、ここはセロフリカミツキ成功、技を埋められていたはずだこれは危ないぞ、危ないぞが、これはもうドットはやばい。 や, やはりローリング強かったさっきバイパーさんがやってたあのローリングですね前に歩いてきたらローリングパラストもうシンプルだが非常に強力スライングシャーミ回せないうわーっと京体上太、偉すぎるー これをもう守りきるというのもできますからねさあさっきあそこでトマホークをすかされ中足中足ローリングから逆転をもらった今度はそれはさせんとうわーさあ、対空が出ないうわー バックステップ出せなかったですねさあ次の試合は手対アゼなので準備しておいてくださいおーっとこれは大き攻めが厳しいまあローリングしょうがないですね次ガイル対ダルシムなので勝<笑>ったのはバイパー でワ2ピーです<笑>次がペコ対破天荒です<音楽>いいですよそのままアめてください これゼく君が勝てば次小手君がニコニコ顔になるというやつですねさあゆるどりカおっと大事スラッとつえウえ。ー ー, ー, ー結構頑張ったんですけども体力勝ってのはダルシム側ああ このルールはまあ、総合力が試されると同時に、まあ、このゲームのひどいキャラさをちょっとカバーできるかなと思いますので僕 の, あの職場の友人が考えてくれますよ、ね、さあダルシム隊がいるサーバーからのめくりをガードをよく確認したバックジャンプコバン ああうがないですねさあテイ・ガイル VS アゼ・ダルシムこれは日頃の恨みをカラソギがきましたよフォ、まあ、ーク・ブランカに続いてひでえ組み合わせになりましたが あはははさあダルシムを使うのが難しいですねダイルの方が簡単ですねさあうまいまだまあ見てからですねフレイムダブルサマー出してみるこれねダルシムもそんなに簡単じゃないので楽ではあるけど簡単じゃないんですよね さあ対空をちゃんと使い分けないといけないガイルは飛んできてオッケーさあテイガイルはあはこれはちょっとよかったしかし投げが取るジャブで落として乗っかっていくまあ当然インフェルノは出ないと思うので警戒しなくておお出た2ヒット出るじゃん なんでインフェルノだけ出るんだああうまいさあテーガイルがあーあああさあジャクソニックが当ってテーガイルがリーチをかけるさあアゼダルシムっあっあっあ これだけやってりゃ勝てるんだろうというしゃがみ中パンチを全部ガードされてる困ってドリルよくないですね困ってスライディング目の前で使っているハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハて体力が。 このままいっちゃうのかあーバカになったーなんだなんだどうなる爆弾チェックーでもなかなかいい勝負でしたね<笑>さあそれでは決定戦、えー、2キャラのうちどっちを使っても構いません さあ 1P 側テイ・ダルシム 2P ーー側アゼ・ガイルで、マメンキャラ同士ですねさすがにダルシムは使えなかったダルシムは使うの面倒くさいですさあソニー、こっかけてるが投げられる。 ワンチャンはありますさっきもワンチャンありそうでした。さあ、こうやるんだぞと。おっと表三段投げらんないがむしゃりに行ったが、がむされなかった。さあ、勝ったのは手。さあ、それでは。 次の試合はえー1回戦ですね、ペコ対ハテンコ、ペコ 1P ですここのブロック、隆々しかないのでつまんないですね、隆々ってやる意味あるんですかね、次、ペルゴ来てます、ペルゴペルゴいる、来てない、じゃあ飛ばそう。 1P 側がペコ 2P 側がハテンコもう一回トーナメント張っておきますこんな感じです X a サブキャラが少ない人が多いのでこういうところでね 実力を出すのが難しいかもしれないですけどサブキャラ持ってる人はいろんなサブキャラ持ってることが多いさあ、飛び通らず、なんだかんだ削られてあわこれは波動化されて避けて、勝ってるの破天荒、おーお、守りきた。 今の真空は静着だったかどうか一度と削られるのを嫌がりすぎましたねおいいサイドいいさあペコアッパーで落とす踏み込んでいくああ転倒ペースあっと真空打てないやっぱ数えてますね こっちは数えていないこの差は非常にでかいなるほどやっぱりつまんないような気がしますけどもワンピー側のベコリュウが取り返す真空を持ったら真空の余命しかなくなりますからねさあ真空をためることを第一に考えていく ささあ端っこペコさん相手側は数えてるんですかねナイスよける弱小龍から真空のある6種目強烈強いしかし破天荒があっとどうなるさあうまくよけつつおお飛び込みを当てで破天荒が一本選手 ペコ流対破天高流です今日は1回、えー、日本選手で1戦目がメインキャラ同士2戦目が逆戦相手のキャラを使って感じですねおっとボコボコにされてるで2戦目で勝負つかなかったら3戦目はどっち使っても OK というルールです 竜巻、音が目なしそれどころか、逃げてくれた、美味しいさあ、ペコの真空の食べ方が非常に早いこのラウンドは完全にペコペースさあ、真空を合わせることに集中しているとどんどん削られるぞ。 さあ考えつつ波動拳あーこん、珍しい、これはンクあそこ弱波動の方がいいんじゃないかな、まあ OK ですね、さあ勝利量落としていい飛び、今度こっちは当たらない、黒い方がペコ、えー、灰色が破天荒です。 破天荒下がりながら戦う感じペコはゲージを貯めたら前に来るたまにしか打たないってことはこれはああすごいなー本当に数えてるんだよなーさあどうするレンキャンジャンプから前に行くが破天荒がリーチがどうぞこれは 1回でもハドガラサラおおっと破天荒連勝でペコを撃破はいベルを着てないらしいのでイロハ対バイパーです 1P イロハ 2P バイパーバイパーさあ試合だよー 次、固定対手ですねベルオは来てないのかな、ウルフをやってたりしない大丈夫いないっすねさあ、バイパー、またしても試練の試練のキャラ。 出てくるのはいろは DJ しかしこれ先方戦勝ったら逆戦は非常に息き生きになりますよおっとつながらないここのコンボミスは痛恨ではだーちょっと目を離したら光っている さあ今度ルからのあっと回されたサギトビは高いがコパンコパンダブルで一瞬の出来事さあそれでは逆線いきますイロハホークバーサスバイパー DJ ですね 紫はおしっぱ押しっぱなしですーさあ 1P いろはホーク 2P はバイパー DJ しゃがみチパンが強いんだぞとしゃがみチパンが強いんだぞと<笑><笑>おっとトマホークサ飛びビ不い そうししかいろはホークは何がに動けている気がするおーおーとりあえずカーニバルお祭り騒ぎだー DJ のジャンプ攻撃弱攻撃全部強いですからね上りかキック確定これはしゃがみ中キックで 落, とる落ちるところですね さあエアスラが早すぎるんだこれさあイロハうまく取れればこれはさああ先飛びぶ難しすぎるさあどうするだあっ<笑>普通に光ってきたさあバイパー勝ち抜け固定対手ですね小手君 1P 1P で、手 2P です<笑>さあサガットダルシム・サガットダルシムはメインキャラ同士ならまあ納得してとりあえずやるかみたいな感じですけども。 の試合ではほとんど怒らない組み合わせなぜ怒らないかっていうとダルスムが遠慮するからですね さ, さすがにさすがにさすがになんか下でを打ってますけど大丈夫ですかこれおっとあいちおっああいたいたいたい た, いた確定 タッチューキックスタデオはタッチパンチ潰しですかね確定何にでも確定が飛んでくるそしてこのファイヤーを飛び越えるのが無理絶対に落とされる少債しても確定を食らうのでこれがきついんですよね カルシムのファイヤー先に打たれた瞬間にきついどうするうわー厳しいガタイガーショット当ててあー燃えちゃった画面扱う相模パンチ確定ドリル よ, よく見えるおっとハハハハ 無理っぽーい。さあそれで逆戦です。逆はさあワンピー側固定ダブルシムエ、ツーピー側が手下がっとです。 これね、あのー、結構イルールな気がするんですよ普段やられてきついことを相手がやってきてくれるんですねさあぐちゃぐちゃに進むぐちゃぐちゃにするしかないことをテース、ダルシムは分かっているさあテイ・サガットがとりあえずコテ・ダルシムも出場 強いいアパかさあスラタイクがもっいさあ固めまくって壊し壊し<笑>繋がらないスライディングが安いおインフェルハ出る 投げないあー<笑><笑>小手君ダルシム練習していきましょう今度何も知らないはいそれで和テーダルシムが勝ってえペルオは結局来てないしょうがないなじゃあペルオ枠を後から来た人で やる3人ぐらいいるあー、ちょっとめんどくさいめんどくさいなじゃペルを抜きここはできるけどこっちできないからじゃあもうここまでやったんでしょうがないあのペルを罰で×で草くん勝ち抜けということで破天荒対草行きましょう。 はい、破天荒 1P です次がバイパー対テでございますさあ 1P 側が破天荒竜 2P 側が草純りみんなねもっとサブキャラを使った方がいいと思います サブキャラを使うことで分かることはいっぱいありますおーっと、完璧な選球あーーーーーーー投げるよ、ほらーーー あれはもう必死こいてガードスタートに絶対勝利ですばいおー、完璧、破天荒破天荒、今日キリッキリですねさあ、さっきはここから負けたファイヤー、竜巻。 あもうやり直しこいつよーどう思うこのツンリーってキャラキャラクソでしょさあ破天荒ツンリー VS 砂竜ですね さあアテンコーチュンリー見たことないアテンコーさんマジで劉備が見たことないんでコマンド知ってらっしゃいますかキンキックを追いやすい100列、2映像あれは草竜がガンガン飛ばれて昇龍からの昇龍出ないこれは あー引っ掛けたーめくりは難しいひとんづける真空でで、嘘嘘でしょ波動拳2回でパンチ波動拳が出ないマジか僕そんな人に小物道負けたのさあ破天荒準備ンリーがこれ投げかくよく取ったしかし中昇龍 暴れは出るっぽいですね暴れの勝利は出るっぽいここで真空が溜まってしまったので上から行きたいが全然出ませんねあはははいいよすーぐそれですからすーぐすぐすぐもうね普段やられてフラストレーションが溜まってるの全部ぶつければいいんですよ お前がやってんのこんなクソな行動なんだぞとあとあれは中キックをしてたら勝ちますかね飛び込みは中キックです中キックが一番いいですさあ戦列を持った真空もあるここからは戦争だジャンプ強キックは減らない技なのでおすすめしませんリーチも短い おっと<笑><笑>まあまあまあまあまあ、まあ、さあ草が勝利次バイパー 1P で 2P ですさあ際の同士になりましたねフォーク対ダルジム メインで使ってないとそもそもキャラを使うのが難しい2体やはりこういうキャラが上がってくるさあテレポが出ずにここでテレポ真ん中に逃げるこのテレポを1回やるだけでそうですね2回目以降はかなり遠くなりますリバーサルで出しても前に負けるのでおっと うわー、<笑>うわさすがバイパーあメインスイッチそうそうそうそうそうイエス、えー、メインキャラクターはファーストマッチがメインキャラクター VS ーそしてセカンドマッチが、えー、キャラクタースイッチですね さあ今度はテータルシムペースあーっと、あそこはバイパーお得意のダブルタイプポイントだったがコンドルダイブの着地の隙はかなり大きいので逃すとダメですね、タタチェック、コンドルが一1回せない、テレポがめんどい、テレポーテーション。 インフェルノ削りさあこれで、ではサブキャラと、えー、メイン交代で、強キック。ああバイパーだるじめたい。ケイホーク。 マジで見たことがねえさあイグブラストアッさあでフォークが苦しんでいる三角中足ボディーリビュールトッさあ近くさあ手がリーチをかけるこ、ね、ダルシムはやっぱり対空が難しいのを いいことにフォークがガンガン飛ぶと、ちゃんと対空が出せれば、出せれば、ダルチム有利になるが、おっと、いいつかみ、ブラストがさっきからかなりいい当たり方をしている、立ちこぎ回転になるとフォークがおいしい。 ワンピーガーがバイパーダルシメ2ピーガーがテイフォークテイフォークはとりあえず飛んでぐちゃぐちゃにしようという構えさあまあそうですよね荒しに行くのがいいんですよあはははさっきからブラストが当たりわけるあはははさあげられる<笑>さあ 最後の試合はどうなるんだここまでダルシムが両方とも勝ってますねメインキャラ同士になりましたねメインキャラクターはバイパーホーク VS テイ・ダルシムさあ一回こけるところだがおお 追いかけておっいいタイプうわあさあもう守れると判断したかバイパー動かず鉄壁うわあ当たらないしかしダルシムは別にやれないことはないですからね ーたまたまファイヤーにたまたまコンドルさあ両者ボタンの押し返す回数が激しいコンドル当たるテレポで逃げられるやはりめんどくさい大変な1回うわーバックダンプ今日パンタチュイック 強い連携ですねさあ開幕フォークの大足が当たるうまいさあピヨルピヨルまで当たってしまったフレームが当たらないこれは確定もらったが確定もらったがフォークとしてもまあ必要経費あっとコンドルが出なかった テダルシムが勝ち上がりさあ決勝戦テイさんがそのまま 2P 側バイパーさんそしてですね草、えー、君が 1P 側ですねでは初めていきましょうシュンリーダルシムこれは組み合わせ的にはメインキャラ同士じゃないとできないような組み合わせになった さあテイダルシムがいやダルシムの強みですね相手に使わせると弱いというフルに生かして勝ち上がってきた対するクサチュンリーはチュンリーが全勝中インフェルノボボボボ ボ, ボあとは戦列を食らわなければ あああナイス、おお今の引き中パンは投げじゃないよね、あのタイミングってことはああ今度は落ちない、見えてましたけど、中足機行で空中ヒットダウンこれは ジャンプ、中キック、ドリル、しかし、チューチューらってやり直し、あーと、強風に暴れる、投げかな、ーーアアさあ、戦列削りがでかい、ーーアアどうする、ダルシムも寄らないといけない、あーうまくドリルでよけたりしながらファイヤーを打って、速攻を起点に。 前に行きたいんですが、開幕すら読まれている、投げる、あ、ひで、さあ、草チュンリーが自由気ままに攻めてくる、テンションは出さない、たジャンプ中キック当たる、これは、おー、投げる、元からの、どうする、状況は草チュンリー、圧倒的優勢。 しかしゆるどり当たって逆転、戦列は傷に使う、逆列飛行機あ飛んでいやがる、さあそれでは逆戦ですね、やる意味ないって、絶対が出ない。分かんないよ 負け宣言するなら言うさあクサダルシム VS サスチュンリ<笑><笑>さあ低イチュンリがむしゃりむくり100列と歩き投げしか狙っていないしかしそれがめっちゃ強いめっぽう強い 背中蹴り100列とりあえず3回も削るひどい話だ<笑>背中蹴り落ちませんねさあ普段いかにいかにひどいことをやってるかというところが見えますねおっとつかんだ竹が逆に先月ガード終わりですねさあ一瞬さあ大将戦です キャラクターはまあメインになるんでしょうかさつえンリバーサス・テイダルシム、はい、先ほどと同じガイルステージなるジャンプ踏みつけは直接落とす技はほとんどないんですけども 食らった後に隠れが取れますねしかしダメージ的にはい、あんまり美味しくない、はい、背中蹴りおっと掴んだぞ投げられる札幌、はい、チュンリーが優勝に王手をかける、はい、チェックうわーチュンリーの垂直ジャンプマジで強いですね これはジックパンファイヤージャンしている、まじか背中蹴り、投げは受け身取るうわー、ここも投げてくる、ぴよったかす、あー、すぐテンション、これは削りでも OK 残り1ドットになったがあと2回削れば OK を下ががりながら打ってるだけでおー惜しかった<笑>狙いが良かった、まあ、優勝は草チュンリーということでおめでとうございますおめでとうございました総合力試されましたチュンリーしか勝ってねえじゃねえかあっ龍勝ったねそうだねというわけでなんかあんまり盛り上がらなかったですね僕的には面白いルールだったんですけども はい、というわけでの、えー、あとはいつも通りの試合いとなりますので、皆さん遊んでってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。 今はのじあいでーす。ごめんなさい。えっ、ー、とーもうちょっとしたら今日は配信ストップしちゃいます。だるだるわかんないですねー。何がなんだかわかんないですねー。 1ピーガは草春麗、2ピーガはガイストブランカですね。ガイストさんすごい久しぶりですね。 ストブランカは隠れモサです始めたのは結構遅めで福山さんと同じぐらいなんじゃないかな福山てダイストあたりは同じぐらいでヘイでやってたと思います彼はね A4 に憧れてこの色のブランカですねああ あーごめんなさい終わっちゃいましたど土曜日日曜日のイベントは基本的には8時スタートで思っておいてください20時からスタートです今日はね結果はこんな感じです今張りますね 今日のルールはトーナメントなんですけども日本選手で日本選手で1試合目がメインキャラ同士2試合目が相手のキャラを使うでそれが決着つかなかったら最後はえメインか相手のキャラどっちも使っていいですよっていうルールですこれだと あのキャラサウンヌンっていうのが、まあ、大体なくなるので手はルールかなとは思いますねこのルールねダルシムが強いんだみんなダルシム使えないから一方的な虐殺になりますね 決勝戦にテイダルシムが上がってきましたねあごめんなさいちょっと10時前なんですけどもここで配信はストップします皆様ご視聴ありがとうございましたまた来週来週は あれかあー今月は土曜日が5回目あるのか日曜日も5回あるのね毎週末はイベントなしかな VS のホームページ見ようえー うん、そうっすね来週は X のイベントなしなので、まあ、もちろん東西戦はやりますけどもご注意くださいはーいありがとうございますお疲れ様でしたー